皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月1日、第6回アストルティアカップがついに開幕しました。賞金100万ゴールドとスライムレース印象を目指して頑張りましょう。とりあえず予選の5レースを走り終えました。予選で獲得した45万ポイントが、現在の最低保証となります。ここから本戦で100万ポイントを目指すことになります。 獲得勝利ポイントがこういう感じですので、走れば走るほどポイントが増えることになります。上のクラスに行くと1着しか許されなくなりますが、それでも走れば走るほどポイントが増えることになります。1着を取ると、次のレースではボーナスポイントがつくので、それでガンガン稼ぐ仕組みになっているようです。という感じで30分くらい走っていましたが、今日は100万ポイントには届きませんでした。レースの展開がかみ合わず、じりじりとした増え方になってしまいました。